Hello English lovers, my name is Vivi and welcome to Vivi's English TV. <音楽>このビデオでは英語力と表現力が一石二鳥でアップする方法を教えます。この方法を使って私は独学した日本語でカナダの全国レベル日本語のスピーチコンテストで優勝しました。このビデオでは ビジネスのために英語を学んでいる未来さんの質問に答えていきます。今すぐ実践できる英語力と表現力の上達法。さあ、幕を開けましょう。実は、あの、英語を学ぶとき、それは高箱さんもそうです。ただ違うモデリングすればいいだけの話で。で私のプログラムの中では、ペルソナっていう概念がありますで。それを説明させていただきますね。ペルソナっていうのは、こう、 えー、劇場の中ってマスクっていうことなんですね。こうマスクして違う人格になったりとか、はい、マスクしてこの人になったりとかっていうのがあります。うん、普通に誰でもいいかな、その人、まあ、英語、英語圏の人だから、誰でもいいから真似するぞってなっちゃうとダメなんですよ。うんうん、例えば、えー、ずっとパソコンの仕事してる人の英語、その人の表現の仕方は、うん セールスやってる人と全然違います。アカデミアの人もセールスの人とか、あるいは、えー、まあ、CEO みたいな感じでずっとオフィスで、あ、これやるぞ、あれやってっていう人とは違います。なので、実は一番いいのは、自分がこう、なりたい人、あるいは自分のビジネス、自分の未来につなぐようなことを やってる英語家の人をペルソナ、モデリングした方がいいんですね。そうすると、そ, うその人のしゃべる英語だけではなく、しゃべり方、目に見えない文化と雰囲気的な部分を真似することができます。で、未来さんは絶対トップセルスマン、ウーマン。<笑> ト, ッマン<笑><笑>トップセルスウーマン。しかも未来さん的に いろいろスタイルがあるから、自分の好きなスタイルのトップセルスーマンを真似するトップセルスーマン。結構いると思うんですね。多分調べれば 英, 英語圏の人、アメリカの方とかカナダの方とか、英語しゃべりう人っていうことですよね。それはミライさんのクライエントの層とか、ああそれ自分の好きな言葉、鉛りが全然違うし、あと国によって違うんです、性格が。なので、好きな人をいいな人、そう、ペルソナとして、 フォローして、その人はどういうふうに手を動かしているのか、どのような表情で喋っているのか、どのように言葉を使っているか。こう、セールスはと、特にセールスは違うんですね。ただ、こう、セールス、あの、ガールストークじゃないから、目的は売る。なので、どういうふうにアピールしているのかっていう、こう、喋る順番っていうのがあります。なので、絶対、プレソナー見つけた方がいいんですね。 うん、ありがとうございます。見つけてみます。はい、<笑>いかがでしたかもし、これが聞きたいという質問があれば、ぜひ、下の欄でコメントしてください。バイリンガルの秘密は、2018年の4月までにやっているので、ぜひ、ご参加してください。リンクも、このビデオの紹介文の中には入っています。ぜひ、チェックしてみてください。それでは、次のビデオを楽しみにしてください。 ャオ<音楽>